それではヤグさんをディスコードで拍手でお迎えくださいお願いしますはい、えー、それでは Python で始めるドキュメントインテリジェンスニュ、えーモット雄大でえっと EB 株式会社のヤグが発表しますよろしくお願いします はいまず最初に自己紹介ですけれども、えー、と本名は奥田と申します、えーと。私は今、医療スタートアップの指株式会社にて、えーと、機械学習エンジニアとして、えー、と働いております。であと、ツイッターは、ヤ、え、グ、ー、アンスコ AYS という名前で、えー、とやっておりまして、またあと、自然言語処理にまつわるブログとして、アウトオブザボックスというものを、えー、とブログを書いたりとかしております。 はい今回の発表なんですけれども、ドキュメントインテリジェンスというちょっと聞きなじみのないものについて紹介させていただければと思います。そして、Python を使った開発事例を通じて必要となる技術要素について、ですね皆さんに感動をつかんでいただくというところを目的としております。最後に、ですね実際のサービス開発に取り組むときに、どういうような情報を得て、どういうようなものを作っていくのかといったような発展的な話題についても紹介します。 今回対象する人としては、OCR とか画像解析みたいなアプリケーションを作りたい開発者の方、もしくはそういった画像処理、資源ご処理といったような実サービス応用について興味ある研究者や学生の方、あとはですね、企業においてドキュメントインテリジェンス、まあ、書類の分析に関して、実サービスの立案とか推進に関わる方に対しても、有用な情報を提供できればなと思っております。 で今回の資料につきましては、えっと、スピーカーデックで公開されておりまして、また、えっと、ソースコード等につきましては、えっと、GitHub で公開をしております。で本発表の目的としては、ですね、まあ、個人的に私が、えっと、会社の中でこういったサービスに取り組む中で、ですね、えっと、いろんな、えっと、難しさとか奥深しさみたいなところを経験しておりまして、まあ、それについて皆さんと共有できればなと思っております。 でこういう分野に関してはですねあんまり体系だった資料が存在していなくてですね、まあ、僕自身もいろんなところからいろんな情報を集めてなんとか頑張って作ったといったようなこともありますので、まあ、そういう人これからの人たちにとってもまあ何かしら参考になる資料となればと思っております。 でまたそのドキュメントインテリジェンスという概念をちょっと普及させたいなというふうに個人的に思っておりまして、まあ、この分野自体に名前をつけることで、ですねあのマイクロサービスだったりとか、えー、とバックエンドアザーサービスみたいな、そういうような名前がついてですね認知が広がって、ですね、えー、とそこから先に、えー、と技術的な情報とか、議論とかがですね広まっていければなと思っております。 現状ですね、OCR とか含めて昔からある技術ではあるんですけれども、なかなか企業の外に出てこないといったようなところがあるので、まあ、何かしら共通する要素とかがオープンソースとして出てくるような未来、まあ、自分自身も含めて作っていければなと思っております。まず最初にドキュメント・インテリレスって何だっていう話なんですけれども、 えー、とこれは、えー、と NewLips という機械学習の学会での、えー、とワークショップの中 で, です、ね、あと書かれていた文言なんですけれども、えー、と英語の方はですね、The ability to read, understand and interpret business documents collectively refers to as d o c u m e n t Intelligence と書いていま す, あす、まああの。日本語訳をするとですねあの、ビジネス文章を読んで理解して解釈する能力というのを総称して Documental Intelligence と呼びます。 なんでそういうビジネスの文書に注目するのかというとですねそれはやっぱり企業の活動においてですね情報を伝える媒介となっているからですで人においてはですねこうやって私が話しているようにですねあの声による会話だったりとかチャットだったりとか文章を書くことによってですね人と人とが会話します 一方ですね、ビジネスにおいて、会社だったりとか法人がですね、どういう形で他の法人、会社とやり取りをするかというと、やはり何かしら書類っていうものがあると思います。それは現物でもいいですし、PDF でもいいですし、そういったような形でですね、人間が理解できるような技術の考え方をされたドキュメント、書類がですね、非常に重要です。その中にはですね、いろんな企業の活動に関する情報だったりとか、契約が、内容が書かれています。 でそういったビジネス書類を読んで理解して解釈する能力を機械に持たせましょうというのがビジネスインテリジェンスなんですけれども、じゃあ具体何をするかっていうと、まあ、ここではあの私がちょっと定義したんですけれども、えっと、人間があらかじめ定めた構造に沿って情報を正確に取得する機能のことと、えっと、定義します。なので、例えば読むといった場合には、えっと、書類があるとすると、その書類の上に印字された文字っていうのを計算機が扱うことのできる文字コードに変換できる。 で次に理解っていうのは、えー、と書かれてた文字はじゃあ一文字単位で理解あの読めましたといったときにじゃあその中から人間が単語とか文章みたいな形で理解するようなリ、まあ、度, 度において、えー、何かしら、えー、と文字を集約して一つのまとまりとして理解することが集約することができるというのが理解です。 そして最後に解釈というところで言うと、じゃあ、えー、と例えば YY 株式会社ですとか、商品 A ですとか、1万円ですみたいな、そういうような単語が理解できたとして、じゃあ、それが、えー、と他の単語とか、他の情報との相対的な位置関係からです、ね、でもともと人間が意図した、えー、と背景の背後にある構造に再構成できるかというのが解釈というふうに考えています。 でえっと、ビジネス書類の具体的な事例と性質なんですけれども、お、ま、そ、あ、らく多くあるのは請求書とか領収書、契約書のようなドキュメントです。もしくはですね名刺のようにですね個人同士がやり取りするんだけれども、その中には企業の情報が書かれているものであったりとか、まあ、レシートのようにですね企業が個人に対して発行する、まあ、いわゆる領収書みたいなものも含まれています。でこれらがですね他の画像認識とかの技術で使われている画像とどう違うかと い, いうと、 まずは、えー、と機械によって 作, 作成されますとで、プリンターで印刷されて、えーと、書類として出てくるものですと。でまた、ですねあまりこう定められたフォーマットはなくて、まあ、例えば請求書といっても、ですねあのインターネットを探せばいろんなテンプレートが転がってますし、まああの、何かしら記述する内容の、えー、と項目は決まっているけれども、えー、と位置とか、えーとえーと、形みたいなのは比 較, 比較的自由ですと。 あと最後に一つ大きな特徴としては、ですね、画像のサイズが不定っていうことがありまして、まあ、契約書とかですね、何十ページにお場合もありますし、あとはなんかスーパーで買い物いっぱいするとですね、レシートがばーっと長くなってしまうみたいなものもあって、ですね、まあ、その形、サイズに関しては制約はないです。で、まあ、これを聞くとです、ね、でいや、なんか計算機が書類を処理するなんて結構簡単にいけるんじゃないかなっていうのう思われる方もいらっしゃると思います。あの私自身、あのそうでした。 まあ、やっぱりなんか綺麗な文章で書かれててですね、ある程度理解しやすいんじゃないかなと思ってしまうんですけれども、実はですね、結構、フに対してはハードルが高い、まだまだ機械でもできないことがいっぱいあります。こうした難しさが理解されない背景としてはですね、やっぱりこう綺麗なフォントとかレイアウトで認知されてると、どうしても、あ, あ、なんかパッと見分かりやすいんじゃないっていうふうに思ってしまうと。 まあ、難しいハードルがあるところっていうのは、まあ、その文字の読み取りの単位っていうよりかは、えっと、その単語の意味っていうのを理解計算機が理解したりとか、まあ、レイアウトから構造っていうのを理解するっていうのが非常に難しいポイントです。またですね、まあ、書類の処理って結構あの、まあ、なんか自動化できそうなんか定型化できそうだなっていうふうに思ったりするんですけれども、まあ、いざ実際企業の中で取り組むとですねいろんな例外ケースがあってですねなんか要件が膨らんでしまってみたいなことも、まあ、おそらくあると思います。 まあ、こうしたように、ですね同じことを繰り返し行うのには計算機は向いているけれども、そういった同じことから外れるものがいろんなことが出てきます。あとは、ですねまあ、近年の機械学習だと、例えば自動運転だったりとか、機械翻訳でですね日本語と英語がえと高精度で変換できるような現在において、ですねなんか文章、しかも日本語だけの文章を読むこと自体がですね難しいっいうのはあまりちょっと理解されないのかもしれないです。 まあ、あのこんないろんな話をしてきましたんですけども、まあ、あのよく分からないので、とりあえずなんか具体事例を話しながら、えっと、ご紹介できればと思います。で今回はですね、レ、えっと、シートを自動的に読み取ってデータを取得するアプリケーションを作りましょうという流れで、えっと、ドグイントインテリジェンスについて紹介します。まあ、あの家計部アプリを作るといったようなことをあの想定してください。要件としては、左側の、えっと、図にあるようなレ、えっと、シートが与えられたとして、 その中から購入日時とかこういう商品名とか合計金額っていうのをじゃあ機械に認識させようといったことをやります。で、これでここに関して1回あの背景を紹介したいんですけれども結構そのドキュメントインテリジェンス先ほど話した請求書とか契約書みたいなものの分析とか1個取ってたとしても結構あの工程は大きく変わってきますし利用するツールとかも変わってきます。 ただ今回は、まあ、説明をしやすいようにですね、一番シンプルな題材とか前提条件で、えー、と今回のストーリーを作っています。でまた、その利用技術としてはですね、あの一部あの、クラウドベンダーが提供する API サービスをあの利用するんですけれども、まあ、これもなるべくすっとあの使えるような形で、えー、とできるものを探してきております。でまたですね、まあ、今回、p y h o n JP という場で発表させていただくのですけれども、まあ、Python で開発する理由というのは、まあ、大きく3つあると思っています。 一つはですね、やっぱり画像処理とか文字列処理の機能というのが、まあ、ライブラリとかレベルで提供されておりまして、まあ、簡単に利用して実装することができる。またですね、まあ、最近流行りの機械学習との親和セットの高さもあります。あとですね、えー、とウェブアプリケーションの開発とか、可視化ツールとか、まあ、そういったようなサポートツールの開発でも用意というのも挙げられます。では、今回どんな技術を使ったかというのを簡単にお話しさせていただきます。 まずですね、紙から画像へ、画像の読み込みっていうところに関しては、えー、とピローって呼ばれるもの、えーと、画像処理のツールだったりとか、ランパイ i と呼ばれる、えー、と行列計算のツールを使う、えー、ライブラリを利用します。また、OCR によ る, による文字起こしに関しては、えー、Google のビジョンあクラウドビジョン API の、えー、と API を、えー、利用します。 最後に開発環境なんですけれども、まあ、あ VS コードとかでポチポチやるのもいいんですけれども、今回は画像を扱うというところで、まあ、なるべくその画像 と, えっと実際に出てくる結果を照らし合わせながら開発するのがいいとされていますので、えっと、Jupyter ノートブックとか Jupyter ラボといったような Web ベースのインタラクティブなえっと開発環境を使うのがいいと思います。では具体的にじゃあどういう処理が必要なのかといったことをえっ と, バッと話していきたいと思います。 でまずはですね、画像処理の導入というところと、オーシャについてお話をします。これはあの Jupyter ノートブックの画面をそのまま貼っておりますけれども、あのこれは、えっと、私が公開している GitHub のソースコードの中にも、えっと、含まれておりますのであの、必要であればそちらを参照ください。まず画像を読み込みましょうと。p i l o とっていうパッケージをインポートして、イメージ .open でファイルパスを指定すると、まあ、左側の画面のようにですね、 画像を読み込むことができますで、えー、と画像のインスタンスをただ変数名を打つと Jupyter、ね、ノートブックはその下側にです、ね、画像を表示することができるので、まあ、適宜そこと照らし合わせながら改造していくことになります。では Python は画像をどういう形で扱っているのかといったところなんですけれども、えー、とそこで利用するのがこの NumPy という行列計算のパッケージです。 で画像自体はですね実は裏側では、えー、と多次元の配列として、えー、と保持されておりまして、っ、えー、と何イで可視化すると、ですね左側のようにこう255がいっぱい並んだものになっていて、まあ、それの1個1個の配列が1ピクセルの情報と対応づいています。今回の画像の場合ですと、縦は390ピクセル、横は365ピクセルで、えー、とチャンネルが、えー、と RGB と A と合わせて4つあります。 なので、画像の左上のところには、X 座標が0、Y 座標が0の点があって、右下に行くに従って数値が増えていって、一番右下のピクセルっていうのは、座標上ではです、ね、365、390という値に対応しています。では次に API 経由で OCR をやってみましょうと。でここでは先ほど話したように GCP の の、えー、のクラウドビジョン、API、というものを、えー、と利用しますでここに関しましては、えーと、事前準備が少し必要ではあるんですけれども、今回の発表ではあの割愛させていただきます。ここに関しては、公式ドキュメントを参考いただければと思います。でえー、と必要となるソースコードはもう左側に、えー、と示している通りで、まあ、これは、えー、とドキュメントから、えー、とほぼそのまま持ってきたものです。 まず、えーと、画像をバイナリー形式で読み込んだ後に、えーと、Vision API に関するクライアントのインスタンスを作成します。でそこに対して画像を投 げ, て投げるんですけれども、その時には、えーと、じゃあ OCR でどんな言語で読み込みますかといったような言語ヒントを設定したりします。はい。これで、えー、とレスポンスという変数の中にですね、えーと、結果が格納されます。次からそれをちょっと詳しく見ていきたいと思います。 えー、OCR の文字起こし結果なんですけれども、えー、と右側にある画像を投げると、左側のような文字列が返ってきます。でここではちょっと見やすいように、ですねプリント文で、えー、と会議をちゃん と,、えー、と示したような形で表示してありますけれども、まあ、あのパッと見ると、ですねあの右側に書かれている文字がまそのままちゃん と,、えー、と文字起こしできているんじゃないかなと思います。数字だったりとか、数字の中のコンマみたいなものも正しく読み取れています。 では、その中でですね、えー、と読み取った文字の座標情報っていうのをちょっと細かく見ていきたいと思います。先ほど示したのは、まあ、文字の文字列でしたけれども、その文字列の中の一個一個の文字に関してもさまざまな情報が含まれています。例えば、えーと、このバウンディングボックスっていうのは、えー、とある文字の周りを取り囲む、まあえーと、ここに文字がありますよといったような四角の情報を表していて、その四角の中には4つ点があります。 これをバーティシーズと呼んでますけれども、えー、と順にですね左上、右上、右下、左下の順でですね格納されておりまして、それぞれの一個一個に対して、X 座標、Y 座標の、えー、と座標の情報が入っています。あとはですね、まあ、文字列自体の情報もありますし、えー、とそれがどれぐらいの確信度で読み取ったかといったような、えー、とコンフィデンス。あとは、えー、と文末だったりとかの時にはには特殊なメタ情報が付与されたりもします。 そして、あのビジョン API よりもはですね、まあ特有の OCR の機能がありまして、えー、と4つの流度の読み取り結果が、えー、と利用することができます。でこれはです、ね、下に画像を貼っておりますけれども、えー、とブロック、パラグラフ、ワード、シンボルと4つの流度がありまして、えー、と左から右に行くに従って、だんだん細かな文字になっていくと。なので、ブロックですと、まあ、大きな枠組みでこうポンポンポンといくつか読み取ってある。でその中からまたブレあの細かくなっていって、パラグラフ、ワード、シンボルと。 で最後にシンボルになると、もう文字単位で読み取ることができるようになっています。今回のこの後の処理では、このワードやシンボルを主に利用して開発をします。はい、じゃあ次に情報抽出に入りたいと思います。ここまでは画像を使って、その画像から文字起こしをすると、そうすると画像と文字、その文字の中に含まれる座標という情報が取得できました。 でここから先はですね、まあ、人間が扱う、えー、と金額だったりとか数字みたいな単位っていうのを、えー、といかに取得していくかといった話になります。で今回、情報抽出の対象となる要素っていうのは、いくつか2、えー、軸で場合分けすることができると思います。でこれはちょっ と,、えー、と説明が必要なんで、詳しく話していきますけれども、まずはですね、文字列だけでそれが何かっていうのが分かるか分かんないかといった2 軸, 軸と、あとは項目名との対応付けが必要か不要かの2軸。 でえっと、右側から話していきますけれども、項目名との対応付けが不要でかつ、文字列だけでエンティティが分かれていたものは、住所とか日付とか販売店舗になります。これはですね例えば東京都、千代田区、うんぬんというのは、まあ、それだけを見れば、えっと、住所だということが分かりますし、それ自体が情報を持っているものです。でそこから右側に行って、ですね項目の対応付けが必要なものになると、ですね金額などがそれに当たります。 例えば6100円って書いてあって、それを読み取ったとして、じゃあそれが何の6100円なのか、商品が6100円なのか、合計の金額が6100円なのかっていったことは、えっと、それ以外の周りの状況を踏まえない と,、えっと判明する、判定することができません。なので、えっと、文字列だけでそれが何かは分かるけれども、それ以外の情報も対応づける必要があります。 最後にですね、えー、と購入した個数みたいなもの、例えばチケット1って書いてあった場合にはです、ね、1がじゃあ何を表しているのか、1単体ではですね、1個なのか、1分なのか、まあ、あの単位とかが分からないので、まあ、その単位自体もある程度、機械が学習する必要がありますし、その 1, 1個っていうのがチケットに対応しますよっていったような、えー、と項目との対応付けも必要になります。なので右右側、右上、 左上、左下の順でですねだんだん難しくなっていきますので、それを順に話していきたいと思います。まずですね、えー、と日付とか商品名を抽出してみましょうと。まあ、そういったものはですね文字列単体で意味を持つので、あまりこう座標情報とかを使う必要がなく、えー、と抽出画像ですで。左側ですと、ですね例えば何ちゃら月、何ちゃら日っていうような正規表現を書けば、えーと、10月15日っていう情報をぱっ、まあ、と引っ張ってくることができますし、 あとは、もしアイテムの名前のリストが分かっている場合にはです、ね、その名前がです、ね、文字列中に入っているか入っていないかみたいな簡単な判定 で, です、ね、どんな商品を買ったかということを、えっと、推測することもできます。でこういったようなまあシンプルな正規表現的なものもあるんですけれども、まあ、もうちょっと高度な判定をしようといったときにはです、ね、この固有表現シチュースという手法が使えます。 これは、主治権言語処理のタスクの一つなんですけれども、文字列に含まれている固有の人名、組織名、金額、時間、いろんな表現があるんですけど、その表現を抽出しようというものです。これはですね、これ、単体で研究もされてたりとか、データが公開されたり、自分たちで作ったりといったような、まあ、難しいタスクではあるんですけれども、一方で、汎用的に使えるような学習がもう済んでいるモデルも公開されています。 でここではスペーシーと銀座っていうものを使ってこういう表現抽出をやっておりまして、まあ、スペーシーっていうのは、えー、と自然言語処理を統一的に扱うことができる、まあ、最近流行っているパッケージの名前です一方銀座っていう方は、えー、と日本語の、えー、と自然言語処理に関する、まあ、いろんな、えー、とディペンディーシーパーシングとか、まあ、そういうのを含めた分析ができるツールです でこれらを、えー、と組み合わせるとです、ね、左側に表示してあるようにです、ねえーと、日付とか時間とかを、えー、正規表現を書くことなく、注、え、意、ー、することができます。まあ、これをこうどんどん伸ばしていくとです、ね、じゃあ金額も取れるようになろうとか、住所も取れるようになろうといったことが、まあ、実際にはできるんですけれども、ただ、文字列しか使っていないので、じゃあその文字列がどこに書いてあるかとか、他の文字列との関係性はどうかみたいなことは、えー、とここでは扱うことができません。 そこで、じゃあ文字列と座標情報を使いましょうといったところで、まあ、こ, こ, がここでは合計金額の事例を紹介しています。先ほど話したようにです、ね、6100円というのは何か分かんないですと、横に書いてある合計というのを見て始めて、あ、これ合計金額が6100円だなというのが分かります。 考えられるアプローチとしては、ですね、まず例えば項目名を見つけていきましょうと。で見つけた項目名に対して、その左側に書いてあるのが、まあ、おそらくそれの、えー、とラベルでしょうといったような形で、ですね、項目名と項目値を抜き出すといったことが考えられます。まあ、レシートの場合ですと、1行に1個の内容が書かれることが多いですので、まあ、こういったようなルールも比較的有用な手段となります。 それを実際にやろうと思うとと思ですね、結構ソースコードとしては大きくなってしまうんですけれども、あのこのちょっと細かいので、あのもし必要であれば、えっと、GitHub のレポジトリの中のコードをご覧くださいで。ここではですね、まずは合計って書かれた文字の、えー、を抽出して、それの座標情報を得ます。で今回はですね、えーと、横に見ていったときにその中に含まれている文字を抽出したいということなので、まあ、方向としては縦字。 縦側の y 軸の方向の座標の小さい方と大きい方を見つけてきて、まその中に含まれる文字ってのを抽出しましょう。っていうことをここではやっています。そうやってえっと座標情報からですね。文字を抜き出してきてまあ、最後に結合すると合計って書かれている。横には6100円で書かれてますよ。といったような情報が取得できます。 あと最後にですね、まあ、あの難しい、一番難しいと言っていた、えー、とものなんですけれども、これはですね、まあ、文字列の相対的な位置関係を用いて、えー、とじゃあ、どんな商品がどれくらい買われたかっていうのを、えー、と推定しようというものです。でここではですね、チケットが1枚で2000円、T シャツは1枚で3500円みたいな情報が書かれてますけれども、まあ、その1とか、あとは3とかっていった情報は、まあ、何なのかっていうことも類推する必要があります。 これは人 間, をこう暗黙人間的には暗黙的にこういった類推をしているということですね。でこれはもう1個 あ, のありまして、えーと、構造化されているというのがあるんですね。暗黙的に表形式になっている。まあ、人間はパッと見たときにです、ねまあ、横方向と縦方向みたいなものを、その横方向と縦方向には何かしら意味がありますよといったようなことを、まあ、パッとわかるんですけれども、まあ、機械がそれを認識しておく と, いうと、まあ、結構難しいですと。 考えられるアプローチとしては、ですね、えー、とじゃあこういう表みたいなものがあったら、じゃあ項目名と金額の間には個数が入ってますよみたいなことを、まあ、ルールベースで書き下したりとかする必要があるんですけれども、まあ、あのコードを書いた割に結構地味な結果になってしまうので、まあ、ここ今回の場合はコードは割愛します。ただ、こういった表形式もドキュメントインチリデンスの解析においては非常に重要な、えー、と要素となってきますし、まあ、今時点でも機械がまだまだこういった表形 をうううままく扱えるかどうかどっていいのはあの難しいところがあります最後にですね実装時のティップス の, あの簡単に紹介したいんですけれども、まあ、これまで話しているようにですね、まあ、画像を見てですねそこから文字が起こされても文字に対して座標っていうメタデータがついてますよって話がありましたけれども、じゃあ実際に実装していろいろ検証したりとかデバッグしようとするとですね座標の数字だけ出てきてこれ何どこに対応するんだっけみたいなことが結構あの起こります。 そういったときにですね、あの可視化する、えー、とサポートのツールっていうのは非常に重要です。でここではですね、プロットリーっていう、えー、とインタラクティブなグラフ描写のライブラリーを使ってですね、えー、と画像の上に、えー、とその、えー、と文字の情報をですね、オーバーレイすることによって、まあ、マウスを近づけるとそれの中の情報が出てくるみたいなことを、えー、とインタラクティブにできるようなものを作っています。でこれに関してはあの私の方でブログを書いておりますので、もし必要であればそちらも参照ください。はい。 でここまで、えー、と簡単な、えー、とレシート読み取りの機能を作りましょうといったようなあのシンプルなものを使って説明してきたんですけれども、じゃあこの先にドキュメントインテリジェンスとしてはですね、どうい う, ようなことが考えられるのかといったことを最後にお話ししたいと思いますで。先ほど作ったサービスはまあ非常にシンプルなもので、まあ、おそらく実用には至らないでしょうと。特定のレシートしか扱いません、しかもなんか綺麗な画像しか扱いませんとなってもです、ね、ユーザー様はついてきませんと。 じゃあ実際のサービス展開を考えたときに生じる課題としてはです、ね、やっぱりさまざまなレシートのフォーマットに対応したいですよねと、あのコンビニでもらったものも、スーパーでもらったものも、もしくはなんか個人商店のポスレジで出てきたものも扱いたいですと、まあ、そういった時にです、ねえー、ときに、すべてのレシートのタイプを収集してです、ね、ルールベースで書き下すというのはまあ人間には不可能ですので、まあ、何かしら機械、しかもそれをデータドリブンでえっと実現する機械学習の方法が必要になると考えております。 またですね、まあ、あのスキャナーもいいんですけれども、おそらく多くの方はスマートフォンでパシャッと撮りたいと思います。その時に一個ハードルとしてあるのは、ですねユーザーさんが撮影するということはです、ね、ユーザーさんにうまく撮ってもらわないといけない。まあ、逆に言うと、画質を画像の質みたいなものをコントロールできないというのがあります。これは左側にちょっと事例を載せますけれども、まあ綺麗に撮った場合だと、まあ、上から撮りますと。でもなんか焦っている人だったりとかすると、ですね、まあ、斜めに撮ってしまったりとか。 あとはですね、なんか照明の関係で、こう、影が入ってしまって、OCR 読み取りがうまくいかなかったかもしれないとか、もしくは、他のレシートの上に読みたいレシートが置いてあってですね、あの文字の読み取り認識をすると、その裏側 の, あのレシートを文字まで読んでしまうとか、まあ、そういったようなことも考えられます。まあ、そういった時にはですね、その注目するレシートの領域っていうのを見つけてきて、 抜き出して、角度とか形を情報抽出しないように補正して、あとは画像の色合いとかも調整してみたいなあの本当に細かい作業が必要になってきますし、まあ、ここに関してはですね、まあ、汎用的なものを作る上ではかなりハードルとなります。で、えっと、多くのサービスにおいてですねあの画像から構造化された情報に至るまでの、えっと、流れは、まあ、あのおおよそ決まっていると思います。前処理があって、文字の読み取りがあって、その後と後処理をして情報抽出をすると。 今回の場合ですと、前処理はまあほとんどやってなくて、文字の読み取りは Google の Vision API を使いました。 で後処理もなくて情報抽出で、えー、とルールベースとか、あとはこういう表現抽出でやったんですけれども、まあ、それ以外にも、ね、先ほど話したようにこう、画像をいかにきれいにして OCR に回すかといった前処理だったりとか、あとは OCR として読み取ったものの中でエラーが含まれていると、それを処理をしなきゃいけない、補正しなきゃいけないといった後処理もありますし、まあ、情報抽出に関しても、表を抽出したりとか、まあ、項目と項目値の対応付けというのは、非常にまだまだ難しい分野です。 でまあ、個々の技術っていうのはまだまだ発展途上なんですけれどもじゃあこの先ですねガンガン機械学習とか人工知能みたいなものが発達した時にですね何か一個の機械学習モデルが全てを包括できるような未来が来るかといったらまあ多分あのそれはまだまだ先の話だろうと思います。 現時点ではですね、OCR とか情報抽出とか、まあ、複数の技術をだんだんに重ねていって、組み合わせないとですね、一つの大きなシステムを作ることはできないと思いますし、えー、とそういった時にはですね、OCR の精度 が, OCR の精度が悪いと、後段の情報処理の精度にも大きく影響するといった状態になります。 一方、ですね、まあ、あの個々の技術というのは結構ディープラーニングと呼ばれるような技術によってまあ精度向上をしている現状がありますので、まあ、これからその個々の技術に関してはまあ精度向上も期待できますし、そこから汎用的なものが出てくるということは考えられます。そして、えっと、もう1個あの大きな特徴としては、ですね最近はそのクラウドベンダーによって汎用的な解析 API の提供がされてきています。 今回の事例でも、えっと、GCP の、えっと、OCR を利用させていただきましたけれども、えっと、GCP のみならず Amazon とか m イ c r o s o もそれぞれオリジナルな、えっと、API を提供して、まあ、それが利用できる状態になっています。 じゃあ、フれらを使えばもう簡単にいけるんじゃないかというと、まあ、実はそうではなくて、やっぱりその共通として切り出した部分に関しては、そういったクラウドベンダーが一歩進んでいるところはあるんですけれども、それ以外の部分、例えばインターフェースだったりとか、あとは会社独自の事前知識をどうやってそういうモデルに組み込むかみたいなところとか、もしくは、じゃあ出てきたものの精度評価がどうすればいいかといったところは、まだまだ機械学習とか、それに関わるエンジニアがやる必要があります。 この辺りはですね、あの制度の 評, 評価に関してはですね、あまりこう、あの数値として出てくるものと、実際のビジネス上必要となる数値はまた違ってくるとか、まあ、そういったようなあの落とし穴もいっぱいありますのであの、まだまだ難しいところかなと思います。はい、えっと、最後にまとめですけれども、えっと、今回はドキュメントインテリジェンスという分野の紹介をさせていただきました。ドキュメントインテリジェンスというのは、ビジネス文章を読んで理解して解釈する機械の能力のことを指していて、まあ、今、 ま あ, あの人工知能がこれだけ接見した現在でもですねまだまだ数多くチャレンジが残されていてですねあの今回レシートの読み取り機能の事例を紹介させていただいたんですけれども、まあ、それだけ見てもですねいやこれはまだまだあの先は長いなといったようなことを感想を持たれる方も多いと思いますでその上 で, ですね、まあ、Python を利用することによってそうした画像の処理とか文字列処理可視化 かあとは、えっと、じゃあより詳細な機械学習でモデルを組んでみようといったようなところに関して、まあ、非常に長けているので、まあ、Python を使った開発がいいんじゃないかなと私は思っております。最後に、えっと、展望について紹介させていただきたいたんですけれどもあの、共通化できる部分はクラウドベンダーがどんどんあのいろんなサービスを提供している一方 で, です、ね、まあ、それだけでサービスが成り立つかといったはそうではないので、まだまだ機械学習エンジニアなり開発者が取り組む余地は大きく残っているかなと思います。 はいえー、と以上で、えー、と発表は終了になるんですけれども、最後に少しだけ会社の宣伝をさせてください。あの指株式会社という医療のスタートアップではです、ね、あのエンジニアを募集しておりますし、まあ、今回話した内容をです、ね、わ、まあ、割と私があのゴリゴリやっているところはあるんですけれどもあの、一緒にやってくれる方を募集しておりますので、あの気軽に声をかけていただければなと思います。はいえー、と以上で発表を終了ししたたいいいとと思まますごご清聴ありがとうございました ヤギさんありがとうございましたちょうど。ちょうどぴったり時間になりましたっていうところですね。<笑>はい。というわけで時間になりましたね。八木さんの投稿を終了します。発表ありがとうございました。発表参加者の方はディスコードで発 表, 発表者に大きな拍手をお願いします。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 ご応募いただくと、えー、豪華商品、豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加くださ い,、はい。というわけで、ありがとうございました。